おっす監督生グリムおはようおはよう二人とも今日は一段と冷えるな何グレートセブンの石像をじーっと見てどかしたオンボロ寮の鏡の中にグレートセブンが映る夢ええー、怖っ誰そのミッキーってボーカルダンスチャンピオンシップ通称 VDC は 全国からえりすぐりの歌唱力を持つ高校生が集まる世界的な大会ですからえー、っと全国魔法師養成学校総合文化祭ボーカルダンスチャンピオンシップ出場メンバーオーディションなお大会で投稿代表チームが優勝した場合メンバーに優勝賞金の500万マドルを山分けいたします500万マドルを山 お前らもダンスか俺たちも混ぜてくれよ。ほな、スカラビアのギクシャクコンビ。変なコンビ名をつけるなそれに、別にギクシャクはしてない。俺らにもダンスのコツ教えてくださいよ。おう、いいぜ。ジャミルのコーチなら間違いない。3日後の放課後、フォム・フィオーレのボールルームでオーディションを行う。忘れずに来てくれたまえ。ミラミラ。 教えてちょうだい今この時最高に美しいのは誰ネージュ・リュバンシェですネージュついにこの時が来たわこの CM に出ているネージュというタレント先日両調会議で話題になったなこうやつも今度の VDC に出場するらしいぞどうやら脱落者はいないようねひとまず合格我々7名は 今日からトライブだ VDC 当日までどうぞよろしくトレイ先輩のお手製アップルパイ口に入れたからにはお前も共犯な言いつけを守れない悪い子はお仕置きよ誰も超えられないああもうダメダメ。一旦音止めて俺は 俺は可愛くなんかなりたくないはっオム・フィオレなんかに入りたくなかったしボーカルダンスチャンピオンシップになって出たくねえいつまでたってもあんたは私に勝てないうるさいもういいもうやめる俺はこのチームを抜けるお前バカだし要領良くないんだからさ そんなことはえなんで急にキレてん要領がいいお前には分かんねえよ努力すれば報われるのはおとぎ話の中だけよ僕は絶対に負けねえからな僕は絶対変わってやるすっきりした スッキリしたな何を言ってるのか半分くらいわからなかった何がいやもしかして鉛かエペルお前どこの出身なんだい痛いです腕離してくださいなんてなすきあり な, なんだこれま魔力が溢れて え、あれ？え今何が起こったんだ？そうなんで急に倒れたんだ。今のって。もしかして無責任にも程があるわ。悪いのは僕です。それに。今日やっとわかったんです。ビルさんがずっと言ってた。パワーのこと。おおおお素晴らしい。なん 息がぴったりなパフォーマンスやはりプロデュースをシェンハイト君に任せたのは正解でしたも し, もしもしもし今日もそこにいるのかいこれは今度の文化祭で行われるステージの着けまさかこの僕を招待しようというのかいいだろうこの招待慎んで受け取る 文化祭の様子でも見てきたら総合文化祭を準備中の生徒の皆さんあと5分で一般来場者の入場が始まります各自ブースへ戻り会場準備をお願いします